今回は「ガンダムマーク2」制作のパート71になりますそれではご覧ください前回の続きでパテを持って小指の形を出していきます 指先の形状が少し気に食わなかったので指の腹から指先に向けての部分に芯面をつけておきました最後に指先に向かうにつれて細くなるように削ったら小指の完成ですこうしてできたのがこちらです。 一番心配だった関節の硬さもちょうど良さそうになっていて予定通りの曲げ伸ばしもできているのであとは本体と合わせたときに大きすぎないかどうかというだけですねそれでは引き続き人差し指の製作に入っていきます前回同様、施設部分から順番にパーツを作っていきますまずはカット 軸穴を開けていきます丸く削っていきます 続いてこちらを作っていきます。 形を整えて完成です次にこちらを作っていきます できました続いて中鉄部を作っていきます印をつけて軸穴を開けていきます 成形して、完成です。次はこのパーツです。ヤスリで整えていきます。 今回最後にこちらを作っていきます。